福岡、時メッセ、新潟、オアシス21、名古屋、1月29日、全国の様々な施設がシンクのライトに染まった。スマホのカメラを向ける大勢の人たちからは、紫輝くん、おめでとう。という声も上がる。赤はキングプリンスへの平野仕様のメンバーカラー。平野は、この日、26歳の誕生日を迎えた。しかし、 彼自身はその特別なライトアップもファンが口々に喜ぶ様子も目にしていなかった。ミワヒラさんは27日から31日まで韓国に滞在していたそうです。ソウルの市街地などでの目撃情報が拡散されると SNS で騒然に、その姿を一目見たいと帰国便を狙って韓国のファンがソウルのこの裏空港に詰めかけたほどです。 しかし、一部のファンの間では、このタイミングで韓国にいたことに不安の声も上がったようです。芸能関係者。平野は昨年11月、今年5月にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場することを発表済みだ。退場後の予定は明らかになっていませんがあれだけの人気者なので日本だけでなく世界中が平野さんの今後に注目しています。 彼は人一倍海外志向が強いこともあり、グローバル展開に強い事務所やエージェントが彼の動きを注視しているとか、あの BTS が所属する韓国発のハイブという事務所が狙っているなどの噂も聞こえてきます。別の芸能関係者、この事務所には、 昨年末に平手ゆりな21歳外籍し日本のハイブジャパンの新レーベルとなるニーコーの最初のアーティストに抜擢されたと発表された。わざわざ誕生日に単身で途感したことで一部のファンからは韓国に行かないで日本のステージにも立ってなどの過剰とも言える反応がネットに書き込まれている。それは奇有ですよ。 今回はレギュラー番組のロケで韓国を訪れただけで、少し遅れて高橋海人さん、23歳、も韓国入りしたようです。平野さんの今後は国内外から注目されていますが、今はとにかく金プリのことに全集中していて、退場後は未定のままなんです。前で芸能関係者、残り4ヶ月。平野は脇目も振らずメンバーと共に突っ走る。